レビューをします、はい、ちなみに何のレビューですかはいえーニューアーバンボールレビューニューレビューアボということでアーバンボールから新しいボールが出たんですはいえっ、ー、とレボリューションっていうボールもうこれこれっすこれ去年の12月ぐらいに出て、うん、まあ俺らのチャンネルではまだ紹介してなかったっていう はいえー、この度紹介していきます、うん、で、えっと、もちろんこれ以外にもたくさん出てるんでそれも紹介しますみたい、うん、あのそもそもこいつのレビューなんだけどぶっちゃけフリースタイルフットボールとかリフティング上手くなるためにはどういうのがいいよとかもあの喋っていくんでよければ最後まで見てくださいいしま す,、はいはいいますはい、はい、でまずこれねアーバンボールってみんな知ってる知ってる人も多いと思うんですけどアーバンボールっていうのは俺とコースケが入ってるフリースタイルのチームの エアーテニシャンって い, うもの、はい、やばいチームがあるんですよでそのチームにスポンサーがついてて、うん、ボールのねでそのスポンサーがアーバンボールって言ってえー、っとね拠点がフランスのパリでございますパリでございます、ね、パリゴートゥージャパンそれでい い, <笑>それで い, い<笑>じゃあ早速どういう感じなのかっていうのを結構使った上で 紹介します。まず材質についてじゃ、ねはい、これね、やっぱ他と他のアバンボールと材質が違うからめっちゃ気になったのね。これでこれで何が違う？まずもう表面が違う、はいはいはいはい。表面はこっちはもうほぼあのプロのサッカーとかで使われた公式球と同じ合成のされ方、J.D.、はいはい、とか使ってるでしょ。作られ方してて、はい、こっちはグリップボール。うん、もう本当の本当にフリースタイルフットボールの 羽だけに作られたのそそうですそのボールなんですフリースタイルボール で, すそうでこっちは5号球です。5号球しかな今ないです。うんまあ、こっち 4.5 なんだけど、こ, んなにここはあるんだけど、これ5号球で、えー、めちゃくちゃ丸い。めちゃ丸いです。アバールら、どのボールもめっちゃ丸いんだけど、これもめっちゃ丸 い, です、うんうやばい。で、す重さは他とそんな変わらない。うん、ただ、これはすごい芯に捉えやすい。うん、リフィティングしていうのる。 ま、うん、っすぐ上がるとってやった時ムチムチす る, <笑><笑>ムチムチするちょっと柔らかいってこう押すとグッてなるんだよムチムチするからリフティングの安定度がすごいそうだね、うん、あのさリフティングサッカーもそうと思うけど丸いか丸くないか頂戴しちゃって、うん、もうそれで変わるよだって俺らってさこれが そうねそうそれぐらい重要でこれはマジ丸いですであとは弾み具合でいうと、うん、あんまり弾まないかなうんうんほかのグリップは意外と意外と弾まな い, まないアーガンボールってさ弾むんですよあの こ, これとかはめちゃくちゃ弾む、うんですよでもそれに比べたら弾まな い, まない、うん、でも普通のサッカーボールぐらいじゃないぶっちゃけほぼ公式球ほぼ公式球 ただ、その公式給を買うならこっちを買ったほうがいいすごい理由があって、はいはい、値段がほうん、その公式給ほぼ半単なんですよ金返り 結, <笑>結局金返りやっぱ学生の、ね、<笑>学生はやっぱりお金大事ないですか、ね、<笑>自分の、はいはい、お金として親に買ってなんてその大金あんまりいないんで、うんうんうん、やっぱお金っていうのは大事なんですよ、うん、なのに安いのに他の 公式球と変わらずに蹴れるんでまあそういうういことですよそうですすよそれはやっぱりでかいうん9000ぐらい九9000ぐらいで打ってます、うん、結構さフリースタイルやってるやつだってさ今は少ないけど昔ってさ公式球でね、うん、あったよ ね, ねみんな絶対1個はボーナスみたいなそういう時代、うん、があったんだよだから別に今はこうフリースタイル専用ボールがありふれちゃってるからみんなそっちを直うんだけどもちろん、ね、フリースタイルのボールだけど 式球っていう感じのこうタイプのボールでやるっていうのは全然昔からやってたことだからじ変じゃないしむしろそれが王道だったんです、ね、そうそうそうそうそうそうそ う, そ う, そうだからまあ全然フリースタイルできないことないしむしろいい感じだと思います、はい、特にね個人的にね初心者が俺は ね, そうだねいいかなって思 う, う、ね、なんか理由はグリップボールねこれはどういうボールなのかっていうとフリースタイルって 挟んんだりさするんで、めちゃくちゃここで挟んだりこうやってここで挟んでこう落ちませんよみたいにやるんですよでそれだとちょっとねこう初級の技だとグリップが強すぎて<笑>綺麗な形でできないとか<笑>あるんだよねぶっちゃけあとなんか力だけでできちゃうあそうそうそうそうだから、やりやすすぎるから逆に変な形でもできちゃうんで癖づいて うまく、ある程度までいくうまくならないとかあるからか結構初心者の人はおすすめですちょっとバイトしてちょっとお母さんに一生懸命頑張ってぐちぐちおねだりしてこのポールが欲しいんだもう何か俺はこれを買ってこうなってこうなるんだぐらいプレゼンセール食べてくれると思うんだけど、はいえー、なんで初心者の人におすすめです、まあ、もちろん19社な人わ何でもないしあとはこれ ベースが白なんで、例えば高校生のてきとかさ暗い場所で練習する場所がないから、いや、それ超大うだいガそう、街、うん、の下とかでしか練習するしかないとか、うん、とかだったらこの 黒, 黒いのよ絶対白 い, 場所で い, 間 い, い間違いない、間違いない、練習しやすい、間違いない、あの、外で蹴 っ, たってるとさ、黒いボールって消えるんだよね、そうそうしかも地面って大体黒じゃん、白とかピンクとか黄色の地面なんてないじゃん、そうなんほとんど、うん、そうだから、うん、その意味で、いつも外で練習してる人はやばい。<笑><笑> 見やすいとったら大事やね、まあじゃあ星5でいったらさ4回これじゃあ客観的に見て星4おう客観的に見た客観的俺のスタイルと比べたら俺はさあえー、じゃあ4の心は全体的な安定、はいはいはいはい、どのスタイルにしても、はいはいはい、あのあ俺もそれやろねそ、はい、例えばこの アーバングリップボールのアーバンボールにすると、大体の人がエアムむうん。俺もその人いるんですよ、だけどそれはできるし、全部間を取ったようなボール、はいはいはい、だからこそ、初心者にお勧めなそうですあ。間違いない、間違いない、間違いない、間違いない、えじゃあ、なんで一応、はい、やっぱフリースタイルフットボールだから、あらゆる動きに対応できなきゃいけない、それでっていうと、このグリップボールっていうのは、回すって言っても、どれぐらい回すか。 リデックスバンバンやりたいとかだったらちょっと難しいかもしれないけど普通にエアーだけやるエアーっていうのをやる分には問題はないわけだからそれで比べると最終的に自分の理想を求めるんだったらこっちかな、はいはいはいはい、個性を出すためのボールでもあると思うこっちもうなんか入り 口, そう 入, り口入り口があってその先に模索してあこれかもみたいな感じで見つかるって感じだよね ほんとにそれ、RTG のロングソードあ、そうだよ<笑>うだ ね, うだねあのー、洗濯会話で一番最初に出てくるめんどくせやから、俺いいやろこれでいいやろ俺<笑><笑> こ, こうこれ、あいしょ、弓とか魔法の装置とかそう、それでし ょ, そ, そ, そ, れでしょそれでしょ、車後 ろ, 上<笑>後ろのローマに着替やとかいうやつでしょ難しいよ間違えない、間違えな い, 間違えないマジでそんな感じだと思うからもう本当に多分、チャンネル見てくれてる人は、うん、結構その、初め、今年始めましたか初めて二年目ですとか ぐらいだったら、まずこれ一回、うん、ちょっと頑張って買ってみてもいいと思う。うん、最初ってスタイルが確立してないから、うんうん、そう、多分全般練習すると思う。うんうんうん、だけど、ど ん, どん大会出ようとか思ったときに、そのボール自分にはこれが合ってるっていうのはどんどん見つかってくる。で、これがね、変えるところがあるんですよ、日本で、あのフランスのオパールでしか変えないわけがない。 もう概要欄に貼ってあるんだけど、リンクが楽天から買います、えー。楽天で買います。あの楽天ショッピングで、えー、ネットで買えちゃいあります。で、あと静岡にね。お店があってアラジンショップっていうところで、はい、えっ、ー、とそこがあの楽天に出してくれてるんだけど、うん、店舗にもあるっていうことで、うん、しずこれ見てくれていて、静岡の人いえば、うん、アラジンショップアラジンショップアラジンショップ静岡。 正式名称がいいよなて書いてあるので、はいえー、みんなそこから気になった人チェックしてみてください、はい、どうですか欲しくなった欲しくなったかなぶっちゃけ俺はね使 っ, てん 使, ってる使ってるんだよねまあ、これもこういう素材のももちろん使うけど大会とかはさすがに俺これかなって感じはするけど、うん、全然使う全然使うパフォーマンスでも使ったりするしそれこそなんかあの冬は滑るからやめといて夏はやっぱ汗とかし春かあるか ら, そ, から そ, う そ, う そ, うそっちでやってみようそうそうそ う, そ う, そ う, そう っていう感じで、えー、と今回アーバンボールのレボリューションを紹介してみましたなんか質問とかあれば、うん、あれコメントに書いてくれれば返しますあとは LINE アットっていうので、ねうん、俺らのチャンネルの LINE があるんでそこの方が返信とか俺らのこういうレビュー動画上がったよとかっていう情報が来るんで、うんえー、みんな面集いければ登録してくださいあと実際に行ってみたいとかあったら、うん、超 なんだろういいのはスクールに来ればいるからですイエスそう蹴らせてくれるからねはい東京のね、あのー、今イザハウスっていう西早稲田のスタジオとあと康介は川崎のナッツユニコードユニコードっていうスタジオでやってます、はい、なんであの俺らに DM とかメッセージでコメントで行きたいです興味ありますとかあの書いてくれれば俺ら対応するんで、はい、ぜひ遊びに来てくださいはいっていう感じで今回以上で気になった人を楽天に切ってでうい シュ<音楽>